えー、皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイター、成沢博之です、えー。今日はですね、XH2S、えー、新商品のカメラが、えー、どのように進化を届けているのかと、新しい積層センサーを積んでいるんでね、えー、星空の画像で実際に企画をしてみたいと思います。で、XT4 過去の機種とどう変わったのかっていうのをやっていきたいと思います。 以前に XH2S のファーストインプレッションということでこういう動画私作ってますけども、あの、XT4 を、まあ、何らかなよに買わなかったよっていう感じですね。で、あの、そうだ、一部の人に言われたんですけど、XT4 を良くないって思ったのにレビューしたのかよみたいに言われたんですけど、私の中ではですね、XT4 は動画機なんですよ。だからね、動画のレビューをしたんだ。 しかもこれ、私この時初心者で YouTube 始めたばっかだから YouTube 始めたっての初心者でも XT4 めっちゃ使いやすいよっていうそういう動画だったんですよねまあオートフォーカスとか良くなってる部分はたくさんあるんだけどただ単にそのパッと星とった時はそんなに差は感じなかったっていうことで導入しなかったよとで動画機として気に入ったのにじゃあどうして買わなかったんでっていうのはマイクアウト端子がなかったんですよ XT4 はですねこうイヤホンつけて音を聞くっていうのはできなくて USB 端子から変換ケーブルで聞くっていう感じなんですよ。で、それがね、どうしても気に食わなくて、USB 端子って電池なくなったら給電するから、マイクアウト端子はね、やっぱね、デフォルトで付いててほしいんですよ。だから、それやったら T3 でいいなっていう感じですよね。まあ、というちょっと昔話でしたが、えー、実際にちょっとレビュー行ってみましょう。今これ、PhotoshopCC の画面ですね。はい。で、 これですね、右下にこう書いてますけど、XT4 と XH2S で、その上にあのサイドが、えー、上がるレイヤーが、はい、ついています。こっちのこの目のマークをつけるこれ、XT4 が表示されて、こっちが XH2S っていう感じです、はい。同じ構図じゃなくてすいません。下処理としては、1回 p h o t o s h o p ドルームに入れて、 シャープをゼロにしてノイズ低減の軌道を20ずつかけてます。まあ見やすくするためにね。あまりにもノイズまみれだと 見, や見づらいと思うので。これは使用したレンズが XF18 の F1.4 でて富士フィルムのレンズで、感度が12800、F1.4。それからシャッタースピード 6.5 秒という設定で、両方とも、ね、同じ設定で撮ったものです。で、パッと見た目どうですか そんなに、まあ、変わらないだろうなと思ってましたけどノイズレベル的にはそんなに大きくは変わってないと思いますでそれよりも気になるのはこのシャドウ部分ですねこのー今これ T4 の画面を、えー、表示します XT4H2SXT4H2S これ見てどう思います皆さんちょっと コントラストが強い、色の濃い方が XT4 で、ちょっとコントラストの薄く、この山肌が見えてるのが XH2S ってことなんですけど、ローの状態でもう XT4 ってコントラストが強いんだなってのがわかりますね。だから、まあぶっちゃけ星の写真で画像処理をする前提としては、かけてほしくないですよね。そういう意味では XH2S の方がシャドウが最初から上がってて、 えー、使いやすそうだなと例えばねこの XT4 でこ上のヒストグラム見てみましょうはい XT4 見てみましょうこれ XT4 のヒストグラムですはい、えー、ここの左側べったりくっついてるのが下半分のその風景部分ですね XT4 がこういう状態なのに対して XH2S になるとちょっとシャドー部分持ち上がるでしょ、まあ、これセンサーというかどういう風に明るさ起動を どの部分に 配, 色する配置するかとかそういうことの方が影響してくるとは思うんですけどロー画像なので、うん、XH2S のロー画像の方がもともとシャドウが映ってるっていうことがわかりますねでノイシャドウノイズとしては、まあ、12800まで上げてるっていうのもありますけどちょっとこれ拡大してきてこれわかんないなあのサイドレイヤー上げてみますねこれサイドが、えー、サイド 100% <笑>にしてるっていう状態です。まぁ、あ、こんなこと無事さの画像処理はしないんですけど、比較だからね。で、えっ、ー、と、やると、あー結構違うんじゃないこれ。えっ、ー、と、XT4 の方がシャドウのそのなんかホットピックでこの赤とか青とかいっぱい出てるでしょまぁ、あ、カラーノイズ。これはまぁ、あ、後で消せるっちゃ消せるんですけど、XH2S の方がそういうのが少ないね。全然カラーノイズ乗ってない感じしますね。まぁ、あ、新商品だからそのぐらい。 ね差がないとねえという感じしますね新型センサーだからね空の部分見てみましょうハイライト部分ですね、えー、もう一回いきます XT4XH2SXT4XH2SXT4XH2S うんシャドウ部分見て思いましたけどやっぱ T4 っていうかまあ従来のフジフィルムのカメラって結構ねグリーンかぶりっていうか緑が多い。 イメージなんですね。だから、後でね、画像処理の時に、グリーンを抜くっていうのは実はずっとやってるんですよ。緑が強すぎるので、緑を抜くっていうことをやってるんですけど、T4 がやっぱ強いというか、XHS になってその傾向がなくなるのね。気になる、その気になるというか、気になる方が多いですけど、この Hα 領域っていう赤い成分が映るか映らないかってい う, のいうことに関しては、 どううなんだろうね T4 の方が濃い感じがするね。この辺の天の川の濃淡っていうのが、T4 の方が映ってる気がしますけど、ちょっとサイドレイヤー追加してみますね。まあ、こんな感じですかね。ちょっと拡大してみてみましょうか。T4 の XH2S。T4 の XH2S。X、え、これ、あの、自分がピント間違ってるんじゃなければ、XH2S の方がシャープだね。T4 の方がちょっともやっていく感じだね。 これは、これ結構差あるよ。めちゃめちゃ細かい話してるんですけど、これ結構差あるよ。あいいじゃん、XH2S。ノイズがうんたらじゃなくて、単純にレンズとの相性なのかなぁ。シャープだね、XH2 の方が。あ、ちょっと興奮しちゃった。 XH2S の方がシャープです。で、えっ、ー、と、ノイズもシャープになるっていうか、XT4 はこれ、ノイズ制限軌道を20だけかけた状態なんですけど、もう XT4 はこう、なんかまろまろしてるっていうか、ちょっとディテールが損なわれ始めてるのが、XT4 は持ってますね。これ結構大きな差じゃないかいこれは結構大きな差だよ。テストではないですけど、ちょっとね、 私、はじきになるんですよ。はじきになるっていうのがちょっと見たいのがあって、これ左上を表示します。XT4、XH2S、XT4、XH2S、あー、ほんとね、周辺の緑かぶりが結構あったんですよ。さっきあのグリーンを抜くんですよって言ってましたけど、 周辺の緑かぶりっていうのは結構あったんですよ。まあ、フジフィルムの今までの機種って。それはだいぶ少ないんだね。いい話なんですよ。昼間の写真を撮るときは、フジフィルムはグリーンが緑がめちゃめちゃ綺麗だよね、みたいな話あったんですよ。それは JPEG で撮ってもローで撮っても同じだったんですけど、ローの状態がちょっと緑がね強いんだよね。なるほどね。 あの T4 の時にちょっとボコボコボコってしてるノイズあるんですけどこれが XH2S とないねこう均等にあの均等にっていうかまんべんなくノイズが散らばってるような感じでなるほどね結構差あるねうーんまあというわけでちょっと細かい話ですけど XT4 と XH2S のまあ比較ということで シャープになって、えー、ノイズがその整列されてて処理しやすいと XH2S の方がねという結論ですかねまあ皆さんの何か参考になればね、えー、幸いでございますまあ今日の比較っていうのは性能をはっきりと優劣つけるものではないですがあのあなるほどこういう感じなのかなっていうまあ今後のね